今月のフレッシュマンは阿蘇市宮地にあります肥後銀行宮地支店にお勤めの方ご紹介しますよろしくお願いしますお願いします。ではまずお名前と年齢を教えてください、えっと大塚ちなみ24歳です、えー、大塚さんはどちらにお住まいですかと南宮原に住んでいます、えー、こちらの肥後銀行にお勤めになってもうどれくらいが経ちますか今2年目になります えー、普段はどういう業務をされてるんですか。基本的に三島では窓口にいつもいます。じゃあこう毎日いろんなお客様との対応をされていると思いますが、あのこれまで嬉しかったこととかなんか仕事のやりがいってどんなとこでしょう。あの笑顔がいいねって言われ言っていただいたことが一番嬉しかったです。えー、では少しちょっと個人的なこともお伺いしますが。 現在二十四歳結婚願望とかはありますかあります<笑>ま具体的に何歳ぐらいまでにしたいとかは あ, あんまり考えてなかったですけど、うん、でもあります あ, ありま す, <笑>りますどんな男性がタイプですか優しい人がいいですい、はい、じゃあその優しい人と阿蘇市でお出かけするなら大塚さんどこに行きますか銀行の近くにもたくさんの、うん いろいろあるので<笑>あのカフェとかそのいろいろ寄れるところがたくさんあるのであの町あるそうですねはいですね宮地だったらあの門前町商店街とかもありますねなるほどでは最後にあちらのカメラに向かってお勤めの肥後銀行宮地支店の PR をお願いしますどうし商店の人も多くてあの活気のある笑顔の多い職場になってます ぜひいらっしゃってください<笑><笑>ありがとうございました大塚さんちょっと緊張してらっしゃいますか緊張してます<笑><笑>はい、えー、今月のフレッシュマンは、えー、肥後銀行宮城支店の、えー、窓口業務を中心的にされている大塚さんご紹介しましたでは最後に大塚さんは右目元ピースで私と一緒にフレッシュマンのポーズで最後は決めていただけますかそれではいきますよ<笑>せーのフレッシュマン